あと配信画面構成の都合でですね、えっと、画面共有を、えっと、始めた後、こちらが共有を停止してくださいというまで、えっと、画面共有をし続けることをお願いしています。はい、えっと、打ち合わせは以上になるんですけど、開始時刻の3分前に、えっと、ご紹介しますので、それまでマイクやカメラオフにしてお待ちください。 はい、えー、Zoom で参加している方にご連絡です。えっと、今回、えっと、発表の後に質疑応答の時間を設けております。えー ズームの挙手機能というものを使うのですが、えっと、こちら下の参加者のボタンを押していただきまして、えー、左下に青い手のマークが出ると思うんですけど、そこどちらを押していただく と,、えっと挙手することができます。ありがとうございます。えっと、もし、えっと、この挙手ができない、もしくは分からないという方がいらっしゃいましたら、チャットでも質問を受け付けておりますので、えー、チャットでもどしどし ご, ご質問や気づきなどをあのチャットに。 入力していただけると助かりますはいえ、挙手していただいている方、ありがとうございます。下ろしていただいても大丈夫です。 はいえっと、それではですね、よすさん、あの発表前に、えっと、読み上げ事項をお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。はい。えー、っと私の名前は、えー、よすです、えー。発表のタイトルは、えーと、Python ソースコードの構造可視化とそれがもたらすものです。えー、発表説明は日本語です。と発表資料は、えー、日本語です。 発表資料は公開しますで。発表中の写真撮影に同意します。それから PyCon JP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます。えっと、それではこれからですね、吉田さんの発表を。 行いたいたと思うんですが、えっと、タイトルは Python ソースコードの構造可視化しかとそれがもたらすものです、えっと。発表時間は、えー、質疑を含んで30分となっております。えー、時間になるまでもう少々お待ちください。ねうん はい、それでは時間になりましたので、えっと、よすさん、発表お願いします。それでは皆さん、拍手をお迎えください。はい、では発表を始めさせていただきたいと思います。えっと、Python ソースコードの構造可視化と、それがもたらすものということで、お話しさせていただきます。えっと、まずはじめに、えっと、軽く自己紹介です、えっと。えっと、よすという名前で、えっと、SNS、GitHub とか Twitter とかやっています。 でちょっと所属がややこしいんですけど、えっと、今月いっぱいまでが、えっと、ラプラスで働いていて、えっと、レビィさんで今お手伝いをしています。で今回のお話は、このレビィさんでお手伝いしていた時の、えっときの内容、あまあ、いるときの内容になります。Python、えっと、に関しては2年ぐらいやっていて、えっと、主にですねウェブアプリケーションとかクローラーの開発をしていたりします。でえっと、早速なんですけども、本日お話しすることが、えっと、今回のテーマをお話しするに至った 背景と、えー、それからその中で出てくるテーマ、構造とその重要性、でそれを可視化する必要性と、まあ、実際に可視化してみたらどうなるかっていう、えー、見えてくるものっていうことになります。で、まず、えー、と背景なんですけれども、えー、と背景としてはまず僕が、えーとですね、500ファイル以上ある Python のアプリケーション、結構大きいものの、えー、Python2 から3への移行プロジェクトに参加しました。まあ、このセッションの前のセッションでその詳しい内容を話して、 されてたと思うんでですすけども、えー、そのプロジェクトですねで実際僕は、えー、と最初に参加した時にこれ全体を把握しているわけではなかったので、えー、とどこから移行したらいいかっていうことを、えー、簡易的なスプリクリプトで、えー、パッケージの依存関係を明らかにして、まあ、どこから行けばいいかなっていうのを出したりしてみました。で実際この移行のプロジェクト自体は、えー、と大きなトラブルもなくてあうまくいったんですけども、まあ、やってみた中でですね実際に可視化してみると まあ、この辺なんかちょっとおかしいんじゃないかとか、まあ、もうちょっとこうしたらいいんじゃないかっていう構造が見えてくるっていうことが分かりまして、まあ、その中 で, ですね、一緒にちょっと実際に使えるツールとして作っていったらどうかっていうことで今やっているのがこのきっかけになります。で、えー、とじゃあ早速なんですけど、えーと、構造とその重要性についてです。でまず、えー、と構造とは何かっていうことなんですけれども、ウィキペディアで とまあ、こういうような形で、まあ、1つのものをつけ上げている部 分, 部分の組み合わせ方とかっていうふうにあるんですけどもひ、まあ、一言で言う と,、えー、と1つの全体これを構成する部分同士の関係性のことですね。で特に重要なのが、まあ、部分自体はそれぞれが役割とか、まあ、責務を持っているっていうことです。で具体的にじゃあどうかっていうと、まあ、家の例えで見ると、まあ、家全体ですね。このの家全体を構成しているのが まあ、屋根であったりとか、窓であったりとか、床とか、まあ、天井、1階、2階といの階段とかですね、こういうパーツ、パーツに分かれていたりします。でそれぞれが、えー、例えば屋根であれば雨を防ぐとか、窓は光を通す、まあ、こういったような役割を持っている。まあ、これがその構造ということになります。でじゃあ、えー、Python アクリケーションの場合、どうなるかっていうと、まあ、ソースコードなので、まあ、これ ID の画面ですけども、まあ この左側の方にファイルたくさんあったりとか、そのファイル一つ一つにコードの中身ですね、クラスとかメソッドとか定義されているような感じで、全体構成されています。で、ちょっとボトムアップで見ていくと、例えばですね、π の数字を代入している式みたいなものがあって、これをですね使う関数、これは円の面積回数エリアっていう関数なんですけど、それが π を使って、 いるであとはそのです、ね、エリアという面積を計算する、まあ、サークルというクラスにそれを持たせていたりして、でこれを、えー、このサークル円クラス自体を、まあ、フィギュアというパッケージの中に入れて、まあ、インポートして、まあ、それを使うアプリケーション。このメイン関数は、まあ、ユーザーの入力を受け付けて、まあ、それが半径ですねそれを、えー、そこから面積を計算して、まあ、出力してあげるみたいな、まあ、非常に小さいアプリケーション。 これでも一つのアプリケーションになっています。で、まあ、これちょっとどういう関係性があるかっていうのを図示すると、まあ、こういうような形です。えーまあ、先ほどのメインのところですね、それがあのフィギュアっていうパッケージを参照して、まあ、その中からまあサークルを参照して、で、そのサークルに定義されているエリアを呼び出す。で、エリア自体はこのパインを参照しているみたいな形で、まあ、ざっくりとこう正確な定義っていうわけではないんですけど、まあ、こういうような関係があるっていうことがわかります。 でまあ、着目するときにこう、えー、細かく区別すると、まあ、大変なので、ひ、まあ、一言で言うと、えー、依存関係として、あこの先、えー、見ていきたいと思います。また、えー、と先ほど出てきたですね役割とか責務は、えーと、このそれぞれのですね関数とかクラスの名前が、えー、それを表しています。例えば、ですねこのサークルっていうのが実は四角っていう名前で、 エリアが円の面積を返すとかっていう風になると、まあ、わけわかんないことになっちゃうわけで、まあ、この名前付けがやっぱり非常に重要になってきます。でですねちょっと依存関係を見ていきたいので、まあ、特徴を少しだけおさらいしたいんですけども、えー、と依存関係があるってどういうことになるかっていうと例えば依存先がなくなっちゃったり消えたりすると、まあ、それが機能しないっていうことだったりとか 依存先が何か変化したときには、依存元が影響を受けるっていうような特徴があります。で、今回のスコープではですね、この全体を捉えたいので、モジュール同士、先ほどボトムアップでいろいろ細かいパーツを見てきたんですけども、モジュール同士の依存関係を見ていくっていうことを考えたいと思います。でそこで、我々がですね、一緒にジグパイっていうツールをちょっと作っています。でこれ えー、とレビーさんの方で、えー、とオープンソースで公開しているので、もしよかったらまあ見てみてください。で、えーと、これ何ができるかっていうと、まあ、このような感じであのさ、後でデモもするんですけども、まあ、モジュール同士の依存関係を見ることができるようになります。で、名前の由来をちょっとだけ、えっ、ー、とですねあの、Java 製のコードを、えーあ、コードから可視化するツールで JIG っていうのがもともとありまして、まあ、ここがちょっと名前をいただいています。 でこちらは酸素プラスドメインモデルっていうアーキテクチャをある程度固定して、あの想定したものに対して、ソースコードからいろんな情報を可視化して、分析して、設計を支援するっていうようなことができるようになっています。でまあ、今僕らが作っているのは、まだモジュールの関係のだけをちょっと可視化するっていうようなものにはなっていま す, でです、ね。ちょっと話を戻しまして、えー、じゃあなぜ構造に着目するのかっていうところですね。 まあ、構造のが何かっていうお話はしたんですけども、えー、とこれが、えー、とソフトウェアだからっていう<笑>、これ何っていう感じなんですけど、まあ、アプリケーションがまあソフトウェアだからっていうところで、このソフト、まあ、柔軟に変化できるっていうところですね。まあ、ここに価値があるから見ていきたいよっていうことなんですけども、 えー、と1冊本をちょっと紹介する。とそこから引用させてもらおうかと思うんですけども、えっと、良い戦略、悪い戦略っていう、まあ、企業がどうやって生き残っていくかっていう戦略のまあ良い本があるんですけども、そこの中の1説にですね、ソフトウェアの優位性っていう説があったので、ちょっと引用させてもらいます。で、このソフトウェアの優位性って何かっていうと、まあ、アイデアを出してから、プロタイプを作ったりとか、何か間違いがあったときに発見して、修正するまでに、 まあ、素早く、えー、短い期間で、まあ、コストも少なく、ね、実現できるというところにあるというふうにあるんですね。まあ、この説ではそのハードウェアとの対比で書いてはあるんですけども、まあ、ここは結構本質的な価値かなと思います。で、えーっとですね、構造によってです、ね、この優位性に対して影響を及ぼすということがあるから着目したいという感じです。で、えー、っと具体的にもうちょっとお話しすると、まあ、リファクタリングという言葉があります。 でこれ、聞いたことあるとは思うんですけれども、まあ、おさらいすると、えー、ディファクタリングっていうのは、まあ、外から見たときの機能を変更せずに、まあ、内部の構造を改善していくことっていうことで、まあ、これをすると設計が向上する、まあ、設計が向上するようにやるっていうことなんですけれども、えー、この言葉が何かっていうと、まあ、要は悪い構造と良い構造、まあ、区別あるっていうことなんですね。 でそこに対してまあリファクタリングをすることによってこの良い構造を導くっていうことで、まあ、そこにこう価値がある意味があるっていうことをまあ示していると思いますで。悪い構造じゃ何かっていうと、まあ、変更がしにくいっていうことで、まあ、例えばですねどこか修正を加えるとなんか全然予期しないところが壊れてしまうとか、まあ、もしくはですね変更しようと思ってもですねあのどこをいじったらいいかよく分からないとか まあ、もしくはですね、まあ、たくさんの箇所をいじらないといけないとか、まあ、それによって漏れが起きるみたいなところですね。これは悪い構造で、まあ、良い構造の方はですね、まあ、機能追加とか、まあ、バグフィックスが容易で、まあ、どこを直せばいいとかすぐ分かる。まあ、壊れてもここを直せばよくて、直したときも影響が閉じていて、まあ、あのちゃんと直せると。まあ、それによって開発スピードが安定したりとか、まあ、む, しむしろ速くなったりとかするということですね。 なので、えっと、ここのなぜ構造を見たいのかっていうのは、この機能追加とか PubFix が容易な、まあ、いい構造を作り出したいということですね。まあ、そのためには構造を見てあげる必要があるというような感じです。でじゃあ、具体的にですねどうやって構造を見ていくかなんですけれども、えっと、ソースコードを見ていくと、まあ、書いてあるんで、まあ、理論上は読めば分かるんだけど、まあ、実際にはですね情報量が多くて、まあ、なかなか難しいです。 まあ、そこで、えーまあ、そのままでは見にくいんですね。えー、可視化の、えー、必要性が出てきます。で、可視化っていうのは改めて、えっとまあ、人間が見ることができないものとかを、まあ、見にくいものとかをです、ね、見えるように、えー、するっていうことで、じゃあちょっとやってみようかということで、まあ、単純に可視化してみるとどうなるかっていうと、まあ、このような感じですね。まあ、あんまり大きい規模のアプリケーションじゃなくても、かなりあの情報量が多くて、まあ、そのままではなかなか見る。 ううままく扱うことができます、ね、なので、えー、っとうまく可視化してあげるっていうことが結構大事ですで、まあ、そのヒントをどうやってやったらいいのかなっていうのに、えー、っと Google Earth がありますで Google Earth は何かっていうと、えー、地球ですね、まあ、地球の膨大な地理情報があるんですけれども、まあ、それをですねいっぺんに出すというわけではなくて、まあ、全体像をまず示して、まあ、その時に必要な情報だけを出してあげる で、まあ、その中からですね見たいポイントがあれば近づいていくとですね、まあ、その時に必要な地理情報とか更、まあ、に近づいていくと、まあ、山であったりとか、まあ、人間が認知して取り扱えるぐらいの情報量ちょうどいい情報量を出してあげることで、まあ、うまく情報を判断に使えるようにするっていうような風になっています。でこれをですね同じように Python アプリケーションを探索するっていう形で、まあ、やっていきたいなと思うわけです。じゃあどうしたらいいかっていうので まあ、ちょっとですね地球、Google Earth を離れて、宇宙を漂ってちょっと悩みながら行くと、ちょっと希望の星が見えてくるんですね。これ何かっていうと、木星、ジュピターで、要はジュピターですね。今朝 の, あのキーノートにもあったと思うんですけれども、データの探索とかですね使ったことある方は分かると思うんですけど、試行錯誤したりとかにまあ非常に便利なので、 これを使ってですね、探索的に可視化するっていうのをアプローチをやってみています。で、じゃあこれをですね、具体的にどんなふうにやっていくかっていうのをちょっと説明したいと思います。で、まず、えっと、初期状態ですね。えっと、これが、えまずソースコード全体、これをえ一通り解析、Python コードを解析して、インポート関係を細かく詳細まで出してあげます。 で こ, れこれだと情報量多すぎるので、えー、とパッケージのトップレベルにまず着目して、まあ、そこに集約してしまいます、まあ、そうする と,、えー、と重複とかが出てくるので、まあ、これは排除してそれから、えー、とセルフループですねこれは、まあ、パッケージ の, その下の階層同士の関係っていう感じなので最初は見せなくてもいいものになるのでこれも除、えー、いてあげますそうすると、えー、ある程度情報量が減った状態で、えーまあ、可視化してあげるとなんとなく、えー、最初の 取っかかりがでできるかなという感じですでここまでで準備ができたら次は探索の段階ですね。でこれは、えー、と人の判断が必要になるんですけれども一、まあ、つは見たくないものを除去していくっていう形で、えー、やっていきます。であとはですねあの今度は逆に見たいもの着目したいものを何か決めて、まあ、そこを着目したいっていう場合に、まあ、掘り下げる形です。 でこのような形で、一、まあ、つですね、パッケージ 階, 階層を掘ってあげることで、まあ、より詳細な情報が見ていけるという感じ。でこれをちょっと繰り返すことで、まあ、どうにか構造が見えてこないかなっていう形ですね。でこれをちょっとデモ、後ほどしたいと思います。で、一つ注意なんですけれども、まあ、これ前提としてですね、こう人に優しい流度でパッケージ階層が切られていないと、まあ、うまく可視化することができません。例えば、アプリケーションにですね、フラットに100ファイルあるみたいな形だと、 まあ、それがそのまま可視化されるので、うまく扱えない状態。さっきのえ複雑な図と同じようなものになってしまうっていう感じですね。えっと、じゃあ、デモをちょっとしたいと思います。えっと、じゃあですね。えっと、今、Jupyter がこちらのアプリケーション上、アプリケーションのまあところで起動していて、 えー、とここに出ているアプリケーションをちょっと解析していきたいと思います。でえー、と先ほど紹介したジグっていうツールをえー使うので、まずそれをえインポートしていきます。でえー、先ほど説明した最初の段階ですね。えー、と分析をするので、えー、分析のためにえとメソッドを読んでアナライズ・モジュール・ディペンデンシーですね。 で今、えー、とここで解析したアプリケーションの、えー、とアプリケーションのエンドポルートディレクトリを指定するので今はカレントディレクトリがそれになっているのでそのまま、えー、と評価してあげますでそうするとこのような感じですねでこれでもまあまあ量多いんですけれどもここから見ていこうと思いますで、まあざーっと見ていると、えー、特徴的なところとかがちょっと見えてきて 例えばこのメインのようなものですね。これ何か呼び出すだけで自分に対して何か依存しているものがないとか。で、これ実際は Web アプリケーションって、ここがエントリーポイントになる。あのリクエストを受け付け、ユーザーからリクエストを受け付けて何かこう、他のところを呼び出すっていうようなもので。えー もですね、あとはテストヘルパーズも同じ構造をしているんですけど、これはまあテストなんで、まあ、いろんなところのテストに対して何か提供しているというか、呼び出したりとかするものが入っているって感じで、まあ、今はちょっと着目する必要がないので、これらはちょっと除外していきます。テストヘルパー。 えー、このような感じですね。で、これで、まあ、またちょっとですね、余分なものあるので、ここもちょっと着目しないってことで、除、えー、いていきます。はい。えー、ちょっとだけ、まあ、少なくなりましたね。あ、ルートが、あ、間違えちゃったな。まあ、タスクもいなかったルートも消しますね。はい。 でえー、っとそうすると、ですねちょっと怪しい子が、まあ、見えてきて、このインテグレーションっていう子ですね。でこの子は、ほ、まあ、他のパッケージとかモジュールにあの全般的にこう相互依存を持っているんですね。で実際、何やってるかっていうと、なんかこのモジュールの中身の設定とかをしていて、でその設定に使うものもこの中に抱えてたりするので、なんか相互に参照してるっていう感じで、まあ、ちょっと怪しい形になっています。 まあ、ちょっとそれはえと分かってるってことは、一旦ここもえ外していきます。はい。そうすると、なんか、なんとなくアプリケーションっぽいなっていう構造になってきたと思います。で、えさらにですね、ここで、なんか、ああ、怪しいなっていうのが、まあ、このコモンとフレームワークっていうところですね、ここが相互参照になっているで、これがなんか、開発しているときにちょっと嫌だなって思ってたりとか、なんか、うっすら感じたりするようなところ。 ですね。で、じゃあちょっと実際どうなのかなみたいなのを、まあ、ちょっと詳しく見ていきたいので、えっと、ここだけ残して、えー、詳しく見ていきたいと思います。はい。で、このままだとちょっと分からないので、えー、先ほど説明したようなちょっと深掘りをしていきます。で、ちょっとたくさん出てきたんですけども、一、まあ、段階ですね、モジュールパスを下がっていくと、このような感じで、 なんとなくこのフレームワークっていうところから、コンテキストとかエクセプションズみたいなところに矢印伸びてるなっていうのが分かります。で、えっと、実際、実はですね、このフレームワークっていうのとコモンっていうのは何かっていうと、まあ、フレームワークが、えぇ、ー、まあ、アプリケーション全体の基盤、えーまあ、ビルトインライブラリみたいなところで、まあ、他のものには依存してはいけないけれども、あの開発に便利なものを提供するっていうレイヤーで、でコモンの方がもうちょっ と,、えー、っと上の機能の部分ですね、 そこに対して共通的なものを提供するというところで、まあ、本来このコモンがフレームワークを使うのはいいんですけど、フレームワークがコモンに依存するってなんかおかしいっていうのが、えー、実際のところです。じゃあ、えっと、このフレームワークがコモンに依存しているのがおかしいので、じゃあこのフレームワークの中、えー、どこがおかしいのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい。で、そうすると、まあ、こっち両方、えー、たくさん依存が走っているので、ちょっとパッと見。 まあ、どこがどうなのかっていうのがよく分かりにくい感じなので、今知りたいのがこのフレームワークからコモへの依存なので、ここをちょっと色で見えるようにしていきます。で、ここのフレームワークからコモに伸びている矢印っていうのをちょっと色をつけてあげます。スタイルですね。 スタイルえー、っとそうすると、こういうような形ですね。この赤い線が伸びているところがどうも違反しているやつだという形で、えー、っと犯人がこのフレームワークマイグレーターというのだというのが分かりました。で、このはちょっと見にくいので、まあ、こ, のこれだけ残して見ていきます。えー、フレームワーク このような感じですね。まあ、これがこの2つなぜか依存しているということで、実際これ何かっていうと、フレームワークマイグレーターっていうのが、データベースのマイグレーションを提供するまあ管理向けの機能みたいなものを作ったんですね。で、これが、そのマイグレーション対象になる機能っていうのはたくさんあるんで、基盤っぽいからフレームワークの中に入れようってまあ入れてしまったんですけども、実際にはですねえー管理画面とかを持つので、共通基盤の依存をしてしまっていて、 もともとのフレームワークの定義からすると、責務は違反しているっていうような形のものだっていうことが分かりました。まあ、で、これがちょっとここまでがデモっていう感じですね。まあ、実際にはですね、他の notify みたいな通知みたいな形でフレームワークではなくてマイグレーターみたいなのをもうちょっとパッケージ切って出してあげるのが良かったかなっていうことに気づいた感じです。であとは少し機能の紹介なんですけども、まあ、えー、オートハイライトっていう。 のでえー、先ほど、えー、最初にですね、まあ、なんか特徴的な、まあ、依存しかしてないものがあるとかっていうところを、まあ、色をつけてみたりとか、まあ、相互参照をあ赤く出してみたりと か,、まあ、なんかそういうしちょっと実験的なものも用意してたりします。えー、デモは以上になります、えーっと。じゃあちょっとスライドの方戻りますね。はい。 じゃあ、えっと、さっきちょっとデモで出したのと、えー、おさらい的な感じなんですけども、まあ、見えてくるものっていうのを、えー、ちょっとお話ししていきたいと思います、えー。一つはですね、特徴的なパターンいくつかあって、えー、途中でお話にも出てきた依存しかしないようなものですね。まあ、例えばエントリーポイントとか、まあ、ルーターみたいなものっていうふうに名前をつけてるんですけども、 ここですね、他のモジュールとかの呼び分けを行うようなもので、こういうふうにたくさん依存していると壊れやすいんじゃないかという感じも一見するんですけども、その機能に依存しないような形で、ただ呼び分けをするだけのみたいな構造にしておくと、変化の影響を直接受けないので、怖くない、そういうふうにするといいかなという感じですね。で、次がえと依存されるが他への依存が少ない。 まあ、アプリケーション基盤とか共通部品、まあ、先ほど話の中に出てきたフレームワークとか顧問みたいな、ああいったものですねで。ここは結構変化させにくい部分です、まあ。たくさん依存がしているものたちがいるからということですね。なので、まあ、こういうものが出てきたときには、まあ、必要とされる概念、何がそれに必要されるのかっていうのを、まあ、きちんとモデリングをして、まあ、一度作れば変化ないようにしていくと、まあ、いいかなという感じですね。うん 数学ライブラリーとかそういったものを分かりやすいと思うんですけども、まあ、一度作ると、まあ、そこにの安心して乗っかれる、まあ、そういうような形を作るといいかなという感じです。で、もう一つが、えー、最後にですね、まあ、依存もするしされるものっていう感じで、まあ、ここはビジネスロジックとか、まあ、中核になる部分です。まあ、ここはですね、どっちかっていうと、アプリケーションの目指している方向とかがあ見えてきたりしたときに、まあ、積極的に変化していくっていうところで、えーまあ こここそですね、構造をきちんとすることで変化に追従できるような形を保つっていうのがまあ重要かなと思いますで。ちょっと別の軸でですね、えーっとまあ、依存されている、今出てきたパターンを、えー、依存されている数が少ないものと多いものと、それから変更頻度ですね、アプリケーションのライフサイクルの中でどのぐらい変更されるかっていうところでマッピング、簡単にしてみると、まあ、こんな感じというか、まあ、こういう感じになるといいかなという感じで。 まあ、先ほども出てきたアプリケーション基盤みたいなものは依存されている数が多いんですけども変更頻度をまあ少なく抑えておけばあの安定するそれからエントリーポイントのようなものは、まあ、変更頻度は多いけれども、まあ、依存されている数っていうのはほとんどないので、まあ、そこ自体が変化することはあまり怖くないとかですねであとはやっぱりビジネスロジック中核になる部分は、まあ、依存されているものも変更頻度も多い形になってくるので やっぱりここをですね、まあ、他の部分ときちんと隔離をして、えーまあ、変更しやすい構造に保つというのが結構重要になってくると思います。はい、で、えー、次に、えー、不吉な匂いいというところで、えーまあ、先ほども出てきた相互依存とか循環参照のところですね、まあ、相互依存とか何が嫌なのかというと、まあ、例えばこの A というところが変化したときに依存関係どこなのかなって見たときに えー、隣り合うところまではいいんですけども、まあ他の隣り合ったところからまた自分が変化する可能性、まあ、影響を受ける可能性があるっていうのが返ってきちゃうとか、えー、またはですね、反対側のところが変化したとしても、ですね、まあ、影響範囲は全部一緒になるとか、まああ、塊みたいになってしまうっていうところですね。で、まあ、それのもっとひどいのが、まあ、循環参照っていうもので、まあ、Python だと、えー、とインポートとかで循環参照すると平らになったりするんで、まあ、見たことある人いるかもしれないですけども。 えー、これがまあ一つどこか変化するとですね他全部影響があってっていうふうに塊になって、えー、なかなか変更を考えるときに辛いみたいなことになります。でこ れ, これらはですね大抵はまあ責務違反さっきコモンとフレームワークで本当はこっちでやるべきだったことっていうのが、えー、中に入っちゃったりしてると、まあ、間違った構造になりがちです。 あとはですね、名前がない隠れた役割を持つとかっていうことも、まあ、見えてくることがあると思うす。例えばなんかユーザーのパッケージみたいなところに切られてるんだけども、なんか全然関係ないことをやっているみたいな、まあそういうものですね。そういうのが構造で見ていくことで明らかになるといいかなと思います。はい。で、以上でまとめになります。えっと、おさらいなんですけども、えー 構造っていうのは全体を構成する部分の関係とか役割です。で、まあ、その構造のあり方がソフトウェアの柔軟性に影響を及ぼします。で、リファクタリングはですね、その良い構造を作るための活動ですね。で、まあ、そういった構造を見るんですね、まあ、単純ではなくて、ちょっとうまく可視化してあげる必要があると思います。で、実際にこう見えるようになれば、その構造とかですね、特徴、パターンから、 まあ、アプリケーションを目指す方向ですね、あの中核となる場所を見つけて、まあ、そこをです、ね、あの変化できるように保っていくということがまあ大事になると思います。はい。じゃあ、えっと、これで以上になります。ありがとうございました。はい。ニュースさん、発表ありがとうございました。じゃあ、これから、えー、と質疑応答の時間に移りたいと思うのですが、えー、と質問のある方は、ズームの挙手機能、もしくはチャットを なので、えっと、ご質問ください、えっと。挙手機能はですね、下のズームの下の参加者のところを押していただきまして、そこの左下に青い手のマークがあると思うんですけどそちらで挙手をお願いします。はい、えっと、じゃあチャットから、えっと、質問をさせていただきたいと思うんですが。 えっと、パッケージの依存関係が分かると次はクラス継承、コールグラフと、はいはいえー、欲望をつけないのですが、えー、ジグパイですかねではどこまでできるのでしょうか、はい、また他のツールとの組み合わせなどを、ま、試されたのでしょうかはいはいはいえー、っとですね今のところは今回お見せしたモジュールのパッケージの依存関係だけができるところですねで実際やっぱりあのクラスとかは見たいなと思っています も、えっともと参考にしたジグとかはやっぱりクラスとかもうちょっと細かくあイナムのパターンとか、まあ、そういうものを出せたりして、えっと、もっと役立つものがあるのでそれをやっていきたいなっていうのが一つありますあとはですね他との組み合わせなんですけれどもこれはちょっとやってみてはいないですねはいはいありがとうございました、えー、平原さん大丈夫でしょうか 追加質問があったらぜひチャットに書き込んでみてください。えっと、他にご質問がある方はいらっしゃいますかねはい、えっと、ちょっと質問がないようなので。 ですが最後に、吉田さんから追加で話しておきたいこととか補足などしておきたいところがありましたらお願いいしますすはい、そうですね、えっと、今、先ほどもちょっと軽くオープンソースで開発しているっていうこともあるので、まあ、もし興味あったらあの見ていただいて、まあ、参加してくれると嬉しいかなっていうのが1つですね。 あとは、今後の展望としては、なんか今、今回やったのって、その、お医者さんでいうと、レントゲンを取るみたいな感じで、今の構造を見ていくっていうことなんですけれども、もうちょっと予防的なところですね。まあ、例えばなんか CI で回して、さっき言ったルール違反みたいなルールを定義しておくと、違反した時点ですぐ検知できるとか、なんかそういうことはちょっとやっていきたいかなっていうふうには思っています。はい。はい、ありがとうございます。 じゃあ以上で、えっと、よっさんの発表を終わりたいと思います。えっと、画面共有を停止していただいて大丈夫です、はい。はい、発表ありがとうございました。参加者の方は発表者のよっさんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。